ロプを輸送するせです。 動画ののごご視聴ありがとうございます旅する着物男子の楽しですこの動画にコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。さて、ここは千葉県市原市にある小湊待合室というカフェです。詳しくは小湊鉄道で途中下車しない旅の航富隊5位編をぜひ見ていただきたいのですが、この時はですね、残念ながらラストオーダーの方が終わってしまって、店内に入ることはできなかったんですけど、今回はなんとか入ることができました。 と待合室のメニュー表とお店の雰囲気が分かるものを見つけましたゆっくり見ていきましょう主なメニューはこんな感じです<音楽>あどうもおはようございますではライトコーヒーキハ211を注文の数はここで 手んでシェフトを入れまなかなか画期的な決済報告じゃないですか<音声>そしてこれで確定を押すと利用<音声>ボタンを押す と, <音声>押す と, 押すとレシートが出てきましたこれでオーダーはキッチンの方に飛んでるのかな<音声>というこでちょっと話したいと思います<笑> こちらに目を向けますと、小湊鉄道の始発駅、御井駅、見えますね<音楽>。ところで、小湊鉄道は先月中旬に集中豪雨被害を受けた被災現場の復旧工事が無事に完了しまして、全線運転再開されたそうです。おめでとうございます。 いやあ、本当にめでたいですね。そこで今回の旅の目的なんですけれども、小湊鉄道の全線運転大会を記念して、名物列車の里山 ト, トロップに乗りたいと思います。被災現場をもちろん列車の車内から撮影して、その後の様子もレポートしますし、列車の旅を余すことなくお見せしますので、どうぞ最後までご覧ください。それでは今回の旅も始めましょう。 先ほどコーヒーを買ってきました早速いただいてみたいと思いますここにちゃんと小港待合室のラベルが貼ってありますいただきますこうやって車両基地を見ながら飲むコーヒーも大人もんですねうんライトテイストをお願いしたんですけどもその名の通りあまりこうしつこさがない軽い苦味優しい味わいです美味しい そうそう、そうですね。今回、小湊鉄道に乗車するために、もちろん1日乗車券利用してまして、それがこれなんですけれども。 今回は往復切符にしています。御井駅から勝山中野駅まで。いすみ鉄道からスタートして御井駅ま で, で。3つの動画として分割してお届けしたんですけれども、その時は豪総横断記念乗車券を使用したんですが、こちらの1日フリー乗車券で旅をします。もちろんこの乗車券でいすみ鉄道に乗ることはできません。小湊鉄道の区間のみ有効です。お値段が豪総横断記念乗車券よりも110円ほど高くなってますが、まあ、それでもね、こんなにバカ 高いなという感じはないです。これで今回は旅をしていきたいと思います。ああ、美味しい。あのー、予約をしていたんですけども、トルコ製パン。 1号車です1号車はもう窓のある車両になりますで続きましてこちらが2号車3号車ここが展望車両になります今回僕が乗るのは4号車なので普通車になりますこれが4号車です窓がついていてとても見晴らしがよさそうで通常の通電車に比べたら全然そしてやっぱりこれを牽引する SL これなんですけどちょっと迫力ありますよこれ前から見てみましょうか あと30分後にこの列車に乗って旅をししますす楽しみでこれがトロッコ整理券改札を抜けましてトロッコ整理券を買う場所が設けられましてそれで買うことができます事前予約設定インターネットでも受け付けてみますが本入は現地に行ってからになりますので気をつけていただければなと思います というわけで、無事里山トロッコに乗り込みました。まだ出発時間までは15分程度の余裕がありますので、しばらくこの風景をゆっくり楽しみたいと思います。どういう風の解説のコーで買ってます。出発してから食べるんですけど、まずこちら、どういうのを買でばいの。旅の定番、これどういうのを買えばいいの。それが、お<笑>にぎり買いました。情報とも二百円で、トータルで。 もう間もなく出発です早速動き出しました富山プロコの旅始まりました駅員の方々手を振っておられますこちらの方々も手を振っておりますもうちょうどに応えたいと思います行って行きます行って行きます万人のごみなです 駅の佐渡木寮がプレーです、長岡の佐渡木寮がプレする中岡の佐渡木寮がプレでする中、熱狂者は、田植え屋の姿を見せる存在感ロマン、る茶色になっている。<音楽> 普通車両のようにガラス張りのスキルテンになっているので空がくっきり見えます 駅にに到着ししししまま今年のの中中ででからスがが現場ななりたた車い こ, ここはタート地点航空大駅に到着しました。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 再現場今このような状況になっていますこんな綺麗な状態になりました以上なんですけどこの一瞬の中中号の再現場本当に綺麗な状態になっておとどくのいうな綺麗な状態になっています Thank、you 駅に到着しましたここでしばらく停車しまして再びゴールを目指して出発します次の停車駅は里見駅です引き続き里見駅の旅を続けたいと思います